はい、ということでね、今日はちょっと珍しい背景でね、ここにプリンター、ここに冷蔵庫、それそれそれそれ。はい、ということでね、以前あの、僕、脱毛してるって言ったんですけど、あれ、脱毛器じゃなくてサングラスだけ持ってきてた、あーどうも、セイキン TV のセイキンです。こ<笑>ちらのね、以前から使ってる脱毛器なんですけれども、こちら。はい、チンチンでーす。なんですけれども、左腕をね、まだね、5回くらいしかやってないのかな。でもね、マジで毛が生えてこなくなった。怖いくらい。これ、ね、1回剃っただけね、それ以外一切剃ってないんだけど、マジでやってない部分は<笑>、 とということでね、今回僕がやりたいのはやっぱ男もね手は綺麗にすべきだということで今日はね VIO 脱毛やっていきたいと思います、まあ、VIO って何なのってところなんですけども<咳> VIO 脱毛とは股間のところのちんちんらへんのところの脱毛ですねでちゃんとねこれもあのモード的に顔モード体モードの VIO モードみたいな プライベートモードっていうのがあって、それで多分できると思うんで、ちょっとね、やってみたいと思います。で、めちゃくちゃ痛いらしいの。その、知り合いが、その V、男なんだけど、男の知り合いが VI、ブヨンブヨ。男の知り合いが VI をやってるんだけど、めちゃくちゃ痛いって言ってんの。だからね、ちょっとね、俺のリアクションをちょっとね、楽しんでくれ。ここから下は映せないけども、楽しんでくれ。それじゃあ脱いでいく。これもう今、マジでこんな感じ。こんな感じ。まずね、今、 毛がねボウボウなんですよ、僕反るところから<笑>これ<笑>これヤバくない俺さ今何も映ってないからいいけどさ絵的に見たらさうすごいすごい こ れ, さこれ何の絵なのこれなんかまず準備段階で毛を剃らなきゃいけないんですよ剃った状況で脱毛の光を当てていくんですけど黒い点とかに反応するんで毛とかが生えてるとめちゃくちゃ笑えんくらい痛くなるっていうおぼろげな息子になっとんだよねだからね反っていきますブツを剃っていきます<笑>少々お待ちをはいということでねもう今すごいよツルピカハゲマルくんみたいなもうね 赤ちゃん像みたいなする赤ちゃん像。じゃあ早速やっていきたいと思います。えー、めっちゃ緊張するんだけどめっちゃ痛かったらどうしよう。ちょっとい怖い一回お腹にちょっと行ってみますね。まあね、V、VI をいてって言ってる男をただのビビりだから俺が痛くねってことを証明してやる。あ、こうや待って。一回、一回試し、あ暑いな。あの、意外と。 レベル2のやってんだけど意外と痛くなるかも6段階のレベルのうちの2でやってる熱いかもこれちょっとレベルを3に上げてみます怖これ待って怖いあーまだ大丈夫 3, 3でも結構ギリギリくらいかなちょっとね最後ちょっとやりすぎもよくないんで最後66でやってみます レベル6 ね、ちゃんと6だからいきますせーのああ<笑><笑>くくくくく気持ちいいいてって<笑>やっぱ俺ド M なのかもこういうの好きああはいということでやりすぎもよくないのでこんくらいにしておきますちょっとね、今 3回やったんでちょっと冷やしてまたね23日後とかにやりたいと思いますまたねなんか1週間ぐらい経ったら生えてくると思うのでそのタイミングでね様子見てやっていきたいと思いますでもね意外と僕は耐えれる感じでしたねちゃんとね毛を毛をきれいに根深く剃れば大丈夫なのかなって思いますただ黒い毛穴がすごいあるんでここがねきれいに見えればあとは大丈夫かなって思いますということで太郎の初めての VIO でした 意外と痛くないから、男陣もやってみてね。ほんじゃ。バイバイ<音楽>